えー、と今日の範囲なんですけれどもその、まあ、線形結合あ一、線形独立ですね、線形独立というところから話を始めたいと思います。でえー、と皆さんその、多分演習の授業もあの取っていて気づいていると思いますけれどもあの講義と演習でこう進み具合が若干違うかと思います。で特に 今の段階では演習の方がですね講義よりも若干先を行っているのではないかというふうに思いますでまああのよくその授業アンケートなどであの出てくる意見としてはその講義と演習との進路をなるべく合わせてほしいという意見が聞かれますで一応あの我々教員の方もですねそのなるべく合わせるように努力をしては いるんですけれどもあのちょっと今の段階でその皆さんに一応あの言い訳としてあの知っていただきたいのはその少なくともその僕のこの授業においてはあの特にその線形代数を皆さんが最初に学び始める段階でその初めて出てくる概念ですとかそれから数学的な考え方っていうのに多分皆さん多くの人が初めて触れるわけですよね。そうするとななかなか その最初は戸惑ったりこう慣れるまで時間がかかったりあのするのではないそういう人もいるのではないかと思いますでそういう観点から一応僕の授業講義ではその特にその今のですねあの最初から今ぐらいまでのステップはあのかなり時間をかけてあの丁寧にそのなぜこういうことを考えるのかといったようなその動機づけをあの皆さんに理解してもらえるように説明しているつもりです ですのでと、まあ、その講義の方があの遅くてですねその、ちょっとじれったいなと思う人もあのいるかもしれませんけれども、あの逆に言いますと、その勉強の仕方というのはいろいろありまして、最初にまずその計算の仕方に慣れてから、あとでその意味を考えるとかですね。 えー、とですので、道具の使い方で言うと、先に道具の使い方を教わってから道具の仕組みを知るといったような、そういう勉強の仕方もあると思いますので、えっとまあ、皆さん適宜それぞれ の, あのやり方で応じてですね、勉強していただければというふうに思います。で、えっと、僕の講義の方なんですけれども、まああの 多分今日やるその線形独立っていうのは多分そのこの線形台数の中では最も重要な概念の一つだと思いますので、まあ、その辺は丁寧に説明しようと思いますけれどもだんだんもう少し先へ行きますとそのスピードアップできる部分も出てきます例えばとです、ね、これから先例えば13ページぐらいに行く と,、えー、と N 項を数ベクトルといったような話が出てきますけれども N 個数ベクトルの話というのは、基本的に今やっているその平面ベクトルですね、2つの要素、成分からなる平面ベクトルを N 個の成分に拡張しましたよっていう話になりますので、そうするとこの辺に来ると、大体の話は、いろんな性質とか定義は、これまでにやってきた平面ベクトルの拡張で済みますから、そうすると、じゃこの辺はその今までとほぼ 同じような考え方でっていうことで、少しずつスピードアップはできるのではないかと思います。ですので、えっとまあ、そ, それまでもうしばらくあの辛抱してください、えっと。何か質問などありますかはい。えっと、それでは、えっと、その、今日のお話に入っていきたいと思うんですけれども、あのまあ、前回までで、その、 平面ベクトルの線形結合ですとか、それから平面ベクトル全体をある2つのベクトルで貼るといったような話をしました。で、えっと、で例えばその、うんと、今までですと基本ベクトル E1、E2 とかを使うと、その平面ベクトルの全体を貼ることができるというような話をしたんですけれども、じゃあここで、その、私たちが、あの、ちょっと知って 考えたいという思うことはじゃあどんなベクトルだったらそ の, の平面ベクトル全体を貼ることができるのかとそういうことをちょっと考えてみようと思います。 そしますと、そのどんなベクトルであればその2意の平面ベクトルこの x 例えば x ですねこの x を線形結合で表すことができるかと。 でまあ、言い換えてみればその、まあ、どんなベクトルであれば平面ベクトル全体の集合 R2 を、まあ、貼ることができるかとで、まあ、こういう動機づけでですねちょっとそ の, あの線形独立というあの概念に迫ってみようと思います。 でとりあえず、えー、とじゃあ一応問題をこの1枚の黒板に書いて上に先に上げちゃいますので、えーとまあとから移してください。 一回下げますねちょっともう一つ追加で書くことがあります。で、ど う,、まあ、どういうベクトルであれば、その2の平面ベクトルを線形結合で表すことができるかということに加えて、さらにその、ここにですね、線形結合で、ここにこに この一時的にというあの言葉もしくは概念を加えてみましょう。あ、すいませんね後から加えちゃって申し訳ないんですがあの、もしまだここまで書き終わってない人はまあ続けて書いても構いませんし、えっ、ー、と一応まあこれはちょっとあのまあ特徴的な。 あの数学の概念もしくは表現だと思うんですがこの一時的にという言葉は初めて聞く人はどのぐらいいますかはいえっと演習ではあまり説明は受けてないですかうんわかりましたじゃあと一応初めて聞くという手を挙げた人がまあ過半数ですので多数決の原理じゃないですけれども一応ちょっと一時的に の, あの意味をざっとあの説明しましょう、えっと、一時的にというのはその、まあ、ただ一つっていう意味です で数学の場合は特にそのあるものをその表す表し方が、えー、と1つあるのか2つあるのかあるいは無限個あるのかあるいは全くないのかそういったあの差をですねかなりあの注意深く扱いますでそれはなぜかというとそのそういうですねあるものを表す時の表し方の通りのその個数っていうのがですねそこに の背景にあるこの数学的な性質にかなり大きな大きく影響したり、あるいは大きく依存したりするということがよくあるんですね。で、えっ、ー、と皆さんそうですね。その線形代数に関連する例で身近なていうか、今まで多分勉強したことと思われる。例で考えますと、例えばあの線形代数の元になる概念の一つとして、あの皆さんはあの連立一次方程式の解き方を習ったと思います。で、連立一次方程式を。 解いた時にじゃあその解の個数が一体、えー、と何個になるかというのを多分いろいろな問題でいろいろなあの通りのです、ね、答えを経験したことがあるのではないかと思います。えー、とある場合には解がただ一通り存在するしある場合には解なし、えー、そうでないあるまた別の場合にはその解が無限個になると。で、えーとまあ、一見ですねそれは問題によってその、まあ、あの何かが異なるからその まあ、そういうい解の個数が異なるということが起こっていると思われるわけですけれどもじゃあ、えー、と そ, のそれがですねどういう、えー、と根拠といいますかどういう数学的なその背景と関係しているのかどういう時にその解がなくてどういう時に解が一通りだけ定まるのかといったことはそのある一個の連立方程式を解くだけではなくってそのいろいろな場合の問題を解く。 えー、とうまく問題を解く上でですね、その大きな、えー、と手がかりになる可能性があります。ですので、と今までですとその個々の問題を解く解き方とですね、その時にあ解があったなかったっていうこうことでこうあのあ解があって良かったねって感じでそまあ、その場そういう区に行くですね昔の人々も済ませていたと思うんですけれども、えー、とそのもっとあのより ですね、こう幅広い世界を対象にするとじゃあどういった時に解が1個に定まるかあるいは解が無限個存在するかあるいは解がないかということをですねいろいろ調べていくことによってその連立一次方程式の背後に介在するこの数学の世界 の, の数学の仕組みをですねより深く理解することが できるようになったというのがまあ今までのその数学の発展の歴史だと思います。ということでと、まあ、歴史的に見てもその一位性でそのこういったもいろいろな対象のものの一の位性というのをあの調べるというのはまあ数学では非常に重要なことの一つです。で今回はその、えー、と今ですねそのどういうベクトルであればその この平面ベクトル全体の集合 R2 を貼ることができるかということに加えてさらにこの一時的にどういうベクトルがあれば一時的にその任意のベクトルを線形結合で表すことができるかということをこれから見ていきたいと思います。皆さんは多分その線形独立の概念はもうすでに演習で言葉が出てきて計算もいろいろしていると思いますけれども一応まあすでに分かっている人はその それを導くための流れの復習と思ってちょっと聞いてみてください。<笑>えっと、そこでですね、そのじゃあ、例えば、今、まあ、A1 から AN っていうのを、この R2 の平面ベクトル、N 個の平面ベクトルとしましょう。 でこの A ワンから AN ですね、N 個のベクトルに対してその任意の平面ベクトルがこの A ワンから AN の 結合で一時的に表せるための条件を考えましょう。一時的に表せるための条件ですね。 ええーまあ、基本的なその説明はあの教科書の三ページのうんと下 3分の1ぐらいからこう始まっているんですけれどもちょっとそれをですね今日はこの丁寧にフォローしてみたいと思いますこの辺までで後ろの人も見えますか大丈夫ですかはいじゃあえとこちら側右側の黒板使いましょうそれではですねあのこの A1 から A2 n まで の, その線形結合であの2通り用意してみましょう。例えば、x1 というのを C1A1 プラス CnAn としましょう。 でそれから、ここで1シートとして、それから x2 というのをまあもう一つですね D1A1。d1a1 プラス、点々の dnan というふうにしましょう。こういうですね、a1 から an までのベクトルの線形結合を2つ。 用意していますでそこでもしですねこの A1 からあそっかえー、っとごめんなさいもし、えー、と 2位の平面ベクトルがこの A1 から AN の線形結合で一時的に表されるならば 次の式が成り立つはずだというんですね。 次のカッコ1が成り立つはずであるというのは、そのカッコ1をこれから書きますけれども、カッコ1はどういうものかというと、ここにその x1 と x2 という2つのベクトルを取ってきました。x1 と x2 はそれぞれ a1 から an の線形結合で表されています。で、ここでですね、もし x1 が x2 と等しかったとしましょう。今ですね。 もし x1 と x2 が等しければですね、その、じゃあ、こちら x1 の方の右辺と x2 の右辺の方 の, の線形結合の係数については、何が言えるかっていうと、えっと、例えば a1 の係数ですね、c1 と、あの、あ、こちらですね、a1 の係数、スカラ、ー c1 と d1 が、まあ、等しいと。それから、 A2 ですね。ベクトル A2 のスカラー、ー C2 と D2 も等しいで、同じように、最後、まあ、CN と DN も等しいと。で、この N 個の組み合わせがすべてそれぞれ等しいということが言えるはずです。えっ、ー、と、なぜ言えるかという理由は、皆さん、ここで思いつくでしょうか。まあ、ちょっとまず写してもらって、少し考えてもらましょう。 えー、とこれはもし、あくまでもその x1 と x2 がまあ等しかったらの話ですね。x1 と x2 が等しかったら、えー、と今、この2の変別が a1 から a の線形結合で表されていると仮定していますので、こういうことが成り立つはずだと。で、す、え、べ、ー、ての数学のこの論述には証明がで、証明することができますので、えー、とじゃあ、なんでこうなるかと。 いうことを尋ねられたら皆さんどう答えるでしょう。ちょっとこれから今説明するのでそれをよく聞い て, てください。でえ例えばまあいろいろな証明の仕方がありますけれどもえっとこれから僕が説明するのはあの排除法といってえっとじゃあもしこれこれあなんかもしこれこれでないならばっていうような言い方をしますのでちょっと聞いてみてください。 えっ、ー、と、それでですね、じゃあちょっと、黒板上に上げています。はい、えっ、ー、と、この記号は他の授業で出てきましたかまあ多分見たことあると人もいるかもしれないが、まあ、あのなぜならばっていう記号でよく数学で使われます。ただ、あの、ねまあゆえにののまにゆえにはこういう、あの、 点を並べたやつですそれをちょうど反対にするようなやつですね。で、ただ、あのこの記号はどうもあの、日本では使われてるんですけど、どうも欧米では あ, あんまり使われていないという話も聞きます。まあ、ちょっとどういう経緯でこういう記号だったか僕もよく知らないんですけど、ど、まあ一応こう書いたらあの、なぜならばという意味だと思ってください。でもしですね、その、まあ、X1 と X1 とと X2 がまあ等しいのに、X2 が成り立つにもかかわらず、 そのあるですね、i で、イ番目の Ci と Di が等しくないようなものが存在するならばですね、えーと。この書き方も皆さん分かりますかね<笑>え うん、と今これから示したいことは、その x1 と x2 が等しければ、そのスカラーである c1 と d1 も等しいし、c2 と d2 も等しいし、点々点ときて cn と dn も等しいということを示したいんですね。でそこで、どういうことを示す、あの、どういう議論の仕方をしようかと思ったんが、えっと、x1 と x2 が等しいにもかかわらず、その、このスカラーの中でですね、こういう等しくない組み合わせが、 あると仮定しましまょうでそそ こ, それこれを仮定して矛盾を導くというのがまあ入り法の基本的な方針のですね。で、えーとまあ、数学ですと、そのまあ、ここですねどど、どこ何番目の CI と DI が等しくないかは、まあ、その状況によるんですけれども、もしかすると C1 と D1 が等しくないかもしれないし、C2 と D2 が等しくないかもしれないし、あるいは、うん、と C1 と C2 と C D1 C2 と D2 の2つの組み合わせに等しくないかもしれないし、いろいろな等しくない組み合わせと考えられるんですけれども、まあ、少なくともあの1個等しくない組み合わせがどこかにあるとしましょう。そこまでいいですか。でえ、こういうですね、そのスカラーで等しくない組み合わせがあの1個でも存在するならば、その、まあ、X1 と X1 とと x i x 1と x 2を A1 から AN の線形結合で表す表現は 存在すると。えー、すなわちこれ一意的でないというわけですね。えっ、ー、とこ、これここそのまあ理解していただくのは多分このこれからのあのいろいろな議論をしてくれて一番重要なステップですのでよくあの考えてほしいんですけれども。 えー、っと、まあちょっとこれがですね、分かりづらかったら、例えば、じゃあ、ベクトル x1 と x2 が成り立つにもかかわらずー、えっと、この c1 と d1 というその最初のスカラーですね。最初のスカラーがあの異なる値だったとしましょう。例えば c1 が、例えば c1 が1で、それから d1 がマイナス1だったよと。そういう状況を考えましょう。 そうすると、その、例えばその x、その時に x1 は、えー、と、まぁ、c1 が1ですから、a1 プラス、点点点点てんてんって言われし方ができて、で、一方で x2 は、マイナス、a1 プラス、点点点点てんてんって言われし方ができて、で、ところが、今ですね、x1 と x2 は等しいと、 こう仮定していますのでそうすると何がいるかっていうとこう同じものを表すのに二通りの異なる表し方があるということになってしまいますよね。えっとまあ A1 の係数が1かマイナス1かっいうこのつの2通りの少なくとも二通りの表し方があることになってしまうと。でこれはところがその何に矛盾するかっていう と, えともともとこの えー、と2位のベクトルが A1 から AN の線形結合でただ一通りに表されるということを仮定していたのでところが実際にこういうことをやったら一通りじゃない例が出てきたと。これはおかしいと。何がおかしかったかってい う, と, うと X1 と X が等しいのにもかかわらずここで C1 と D1 が等しくないというような仮定をしたからだと。ということはもしえと2位の平面ベクトルが A1 から AN の, あの線形結合で、ただ一通りに、一時的に表されるならば、その、ならば、この X1 と X2 が等しいときには、えっ、ー、と、それぞれのスカーラーが全部等しい組み合わせにならなければならないということが、こう言えるわけなんですね。でと、その線形独立の定義に至るまでに、あの、 この括弧1の式をですね、いろいろ変形していきますけれども、あのここの括弧1式が一番の出発点になりますので、この括弧1式の意味をただちゃんと理解しておかないと、あのそれから先 の, あの議論も、えー、と多分よくわからないまま終わってしまうと思います。だからこの最初のステップはあのきちっと理解しておいてください。はい。何か質問ありますか、ここまで。一応、ここが一番大事なところで。 あとはもう試験系なんですね、ほとんど。まあ、もしあの、また疑問が出たりしたら、後で個別に質問してください。じゃあ、続けます。 でですねじゃあ次に、まあ、右のどうだったかなえー、っと今消しちゃったかあそうかえっと先ほどの書いたその右の方の黒板の一番上にある1式と2式っていうのが あ, のあるんですけれどもえあの1式ですね 1式からこの2式を両辺引きましょう。でそうしますと。 引きますので、x1-x2 イコール、c1-c2、あ d1 ですね、d 1るベクトル a1+, 点々とできて、c n d n かけるベクトル an と、こういう式が得られます。で、まあ、これを 3式としましょう。まず式変形をするとこういう式が得られるんですね。そこで次に、このまあ括弧1より、えー、括弧1っていうのは先ほどの条件式でもし x1 と x2 が等しければ、あの、 C1 イコール D1C2 イコール D2 同様に Cn イコール Dn が成り立つよっていうそういうあのあの、まあ、結論なんですけれどもそうするとあの括弧1からですねこの3式を見ると次のカッ2が成り立つと。 じゃあどういうのが立つかとってのをちょっと見てみましょう。えっ、ー、と、括弧一1式であの、x1 と x2 があの等しければっていう条件ありましたよね。だから、x1 と x2 が等しければっていう条件があったんで、えー、とこの3式にそれを当てはめると、x1 と x2 が等しければ、この3式のここの部分は0になりますよね。そうすると、3式の右辺は、えー、と0になって、 ああえー、と X1 と X1 ー X2 がロです。えー、X1 引く X2 が0ならば、それからその、括弧一式の条件を、この、あ括弧1の条件をこの丸三式に当てはめると、えー、と X1 イコール X2 ならばって言ってるので、それはその X1 マイナス X2 イコール0ならばっていう。 式に置き換えられます、ね、で、えー、とこの括弧1の右辺の方ではあの C1 イコール D2C1 イコール D1C2 イコール D2 点点とってとてきて Cn イコール Dn となってましたから、えー、とこれをうんと、まあ、この3式のように置き換えると C1 イコール D1 イコール0。 連点点が来て、同じように cn-dn イコール0と。こういう条件にえと置き換えることができます。といことは分かりますか。だから、このカッコを 2というのは単にその括弧一を1をあの同じ意味のことをこう言い換えただけなんですね。よく考えると分かると思うんですけど。一応こういう言い換えができるということに注意してください。ここまでいいですか。で、さらにですね。えっ、ー、と。 さらに式変形をちょっとやっていくんですけれども、さらに、この、まあマル3のワンマイナスエックスツーを、まあエックスと置いて、でから、 えー、Ci-Di ですねこれ i は1から n までこう取るインデックスなんですけれどもこれを bi と置くと上のか2から下の3が成り立つということがわかります。 それが具体的にどういう形になるかというと、えっと、x が0ってことですね。その、まあ、x1-x2 を一つの x で表していますから、x が0と。ですなわち、 この X っていうのはどういうものだったかというとこの3式でこの CI-DI っていうのを BI に置き換えて表しますと B1、j 1プラス点、点、点の BN、n だったわけですね。あの上の3式の置き換えたと。で、でこれが 0、まあ、ならばどうなるかというとこのカッコ2の右辺ですねカッコ2の右辺でこういうことが成り立つって言ったのをこの Ci-Bi と の, の Bi に置き換えましたから B1 イコール B2 イコール pn は0とこれカッコさんと書きますけれどもこういう形でこう書き換えることができますここまでいいですかこういう書き換えができるとで えー、ここで大事なことは、じゃあこ、このですね、あの、式が、こういう関係式が、その、今、ベクトル X って、こう、何気なく、こう、書いたんですけれども、このベクトル X っていうのは、どんなベクトルなんでしょう。平面ベクトル、どんなベクトルでもいいんでしょうかっていうことをちょっと考えますと、 も、えー、ともとこの x っていうのは先ほど書き換える前はこの x1-x2 っていう形で表しているんですね。でところがあのこの x1-x2 っていうのはの x1 と x2 はそれぞれそのどういうベクトルだったかっていうとえっ、ー、と互いに等しいと等しいと言っているだけでその どういう条件で取らなきゃいかならないってことは特に言ってないですね。だからとりあえず x1 をうんと平面平面ベクトルから何か勝手なものを一個取ってきなさい。で x2 は x1 と等しいものを取ってきなさいというふうにしただけなんで、そして x1 と x2 っていうのはあのー、まあ、何でもよいと2の平面ベクトル、えー、なんですね。 で、えー、っと、で、ということなんで、えー、っと、この、実はこの x っていうのも、その、実は、まあ、これ、えっと、まあ、ゼロっていうことなんですけれども、<笑>えっと、結局はその x が、まあ、こう、こう、に、あのこういうですね、その、 A1 から AN の線形結合で書かれていて、もしこの線形結合で得られるこの X が0ベクトルならば、この B1 から BN はすべて0になると、そういうその条件がここで導かれたということが分かると思います。分かるわけです。ということで、 えー、と今までの話をまとめます と,、えー、と一つの命題にまとめることができてまあそのこういうことが成り立ちますよっていうこの数学の一つの性質の主張ですね。まあ2の 平面ベクトル X がその与えられた AH から AN の線形結合であの一時的に表されるならば えー、と次のことが成り立ちます。すなわちえと B1、B1A1 プラス、点点点点の BNAN。ここでその B1 から BN というのはスカラーなんですが。 まあ、こういったその線形結合がもしゼロならばこういう条件を満たすそのスカラー B1 から Bn の値というのはゼロに限るというのがここまでの議論で分かったことを命題として書きました。 この式を条件式を星印で書いておきましょう。で、えー、と実は得られたものとして、この星印のこの条件ですね、この条件のことをその線形独立と言っているわけです。 もしくは一時独立ですね。ということであの、まあ、ようやく講義の方もその一時独立先形独立の概念に到達しましたので。で まあ、一応ちょっと面倒ではありますけれども一応定義としてもうあのはっきり書いておきます。<音声> とえー、とで、その線形独立の定義をもう一度改めて書きますと、平面ベクトル A1 から AN が線形独立、または一時独立とも言います。 とはえっともしその a ンから AN の線形結合ですねがまあゼロであるならばその線形結合に現れるスカラワン。 も B2 も同じように Bn も全て0に等しいと。いうのが、まあ、線形独立の定義です。 線形独立の概念はあの先ほどですねその線形台数の中でも非常に重要な概念の一つですということを述べましたがどのぐらい重要かといいますと多分これからその線形台数を勉強していくもしくは理論を作っていく中でいろいろな証明をしていくことになると思うんですが、まあ、その至るほぼ至るところでこの 線形独立性を使ってことよくあります。でこれは単にその皆さんが こ, うこの線形代数の授業で学ぶ線形代数の範囲にとどまらずそのもっとより高度なこともこれからこれからというかこの外にいろいろあるわけなんですけれどもそういったいろいろな理論を作っていく中でですねそれらを証明する時に 非常に頻繁にこのベクトルの線形独立性って使うんですよね。でまあなんか線形代数でその数学のなんか問題解こうと思っていてあの線形独立と付き合いがない日はないんじゃないかと思うぐらいです。でまあ非常にそのまあ基本的な概念なんですけれども、えっとまあ、どこで いろんなところに出てくる重要な概念ですのでよくまず覚えておいてください。<笑>で線形独立という言葉がありますとそれとこの対応する概念として線形充足という言葉もありますので。 一応まああの書いておきます。 で、まああのこ、定義としては非常にこう単純なんですけれども、まあ、平面ベクトル、それ A1 から An が、 線形独立でないとき、まあ、非常に当たり前っちゃ当たり前ですね。線形独立でなければないようなものは、えー、線形充属だというですね。えっ、ー、と、まあ、平面ベクトル A1 から AN が線形独立でないとき、この A1 から AN は線形充属 もしくは、えー、と一属率、や一属ですね、い、まあ、ですね。であるといいます。 ここまでいいでしょうか。何か質問ある人いますか。はい。で、えっ、ー、とここまでのところで、えっ、ー、と教科書でとどどの辺までやったかなっていますと、えっ、ー、とまあ、非常にゆっくりなんですが、4ページの例題 1.1 の上あたりまでこう来ました。 でですねえー、とそこでですね、ちょっと教科書に戻ってみますと、その教科書の4ページの例題 1.1 のすぐ下ですね、こういうことが書かれてあります、えーと。以上の考察から、ベクトルを a1...an による線形結合で表すとき、その表し方が一意的である必要十分条件は、 A1-AN が線形独立であることがわかると。えっ、ー、と、わかると書いていますけれども、あの、数学の教科書でわかるという言葉には特に気をつけてください。えっ、ー、と、数学の教科書であることがわかると言ったらば、えっ、ー、と、皆さんに読む人にとってはわかれと言っているのと同値ですので、<笑>えっと、よく気をつけてくださいね。それで で実はここでですねあの非常に大事なことを言っていて必要十分条件って言ってるんですね。であの先ほど の, あのこの線形独立の定義をや行う一つ前の命題では。 2位の平面ベクトル X が A1 から AN による、えー、と線形結合で一的で表せれる、その十分、十分、一的で表せるならば、えー、とその A1 から AN が線形独立ですということをやったんですね。だから、うんと、まあ、一方向を示したんですけれども、で、本当は逆も言えるはずで、その逆に、 その A1 から AN が、えー、と線形独立ならば、その任意の平面ベクトルを A1 から AN による線形結合であの一時的に表すと、表せるということもこう言えるはずだということを、ここの教科書の本文は述べていることに気をつけてください。一応注意するためにそれを、えー、と一つの命題として書いておきます。 ワンからエ n が線形独立ならば2意の 平面ベクトル X は A1 から AN の線形結合で一時的に表せる。 えー、と先ほど の, あの示した述べた命題のこれ逆ですね、えー、逆も成り立ちますというのがこれ大事なところです。 で、えっ、ー、と、この証明なんですが、えー、これはですね、多分今までのような議論をですね、こう自分で考えるいい題材の一つになると思いますので、これは皆さん各自にお任せします。で、えっ、ー、と、僕の講義ノートには、えっ、ー、と、証明も書いてありますので、えっ、ー、と、くれぐれも 1分考えて、あちょっとわかんないやってすぐに見ないで、<笑>一応、まあ、あのちょっとは、ちょっとは、人によって、まあ、まあ、1時間とか3時間とかわかんないですけど、まあ、一応、頑張って考えて、うん、やり尽くしたとこう思ってから、僕の講義ノートを、あのこっそり眺めてみてください。で、あと、えっ、ー、と、まあ、これは、その、どちらかというと、僕の、この、 責任なんですけれどもあの必ずしもこの講義ノートをですねこの字が読みやすいとは限りませんので、えっと、もしその見てこう分からない部分とかですねそれから誤りなどありましたら教えていただければ幸いです。で一応ですねこの命題で実はそのあの最初にこの授業この時間の最初に提起した問題の あのに対するで、えっと、今日ですね、その最初に書いた問題はどういう問題だったかっていうのをもう一度思い出しますと、どんなベクトルであれば、その任意の平面ベクトルをその線形結合で表すことができるかということを、あの、調べましょうということですね。で、えっと、この命題によりますと、うん、これから何がわかるかっていうと、えっと、線形独立な ベクトルを持ってくればその2位の平面ベクトル x っていうのはこの a1 から an の線形結合で表されるというその今日の授業の最初に提示した問題の答えになったわけですね。しかもこの命題はより強いことを言っていてただ単に2位のベクトルが表されるだけじゃなくて一時的に表されると。ですので そこがより強いこと内容を主張しているということにあの気をつけてください。ですので、まあ、今はちょっとあまり実感湧かないかもしれませんけれども、この一時的に争さるというのが、えーと、この後ですね、例えばあの微分方程式を解いたり、それから、まあ、もっと一般的なあの線形写像というものを考えたりする上で、あの非常に強力な道具になると思います。はい、いいですか。 そこで、まあそういったですね、その一時独立、線形独立でかつ、その平面ベクトル全体を張るような便利な道具をなんか名前付けましょうってことで、その規定という名前を付けていますので、これ教科書の5ページの上の方にありますので、ちょっと確認してみてください。 今は平面ベクトルの世界でしか考えていませんので、ここにあるベクトル A1、A2 では2個しかないんですけれども、とりあえずこのベクトル A1、A2 が線形独立で、かつ、 r ルトキるワンエ1トゥをアルトゥの規定と言います。<笑> 一応ここまでがその線形独立の説明ですけれども何か質問ありますかはい。じゃあ、えー、と残り時間あと10分ぐらいなんですけれどもその次のセクション 1.2 に入るんですが、えー、と平面ベクトルの幾何的な意味というところなんですがと前の時間でそのこのセクション 1.2 の前半ぐらいは やってておりましてで今日はその後半の教科書でいうと8ページの下半分ベクトルの内積のところからやりたいと思います。 えー、とまあ一応そのセクションの見出しを書いておくことにしましょう。えー、と平面ベクトルの幾何的意味の まあ、大体8ページあたりからやるということで、まあ、内容は主にベクトル内積です。 ま、で, いい で, すかでと教科書をまあ読んだ人もいるかと思いますが、まあ、なるべくなら読んでおいてもらえた方が嬉しいんですけれどもその数学の教科書の書き方っていうのはいくつかあの異なるその論述の仕方があると言っていいのではないかと思います。で一つは、えっと、このの教科書でのその内積 のの書き方のように、えー、っと例えばこの教科書ですと、そのじゃあベクトル A と B のナス角角度 θ を考えようという話から始まってですね、この、これに関するその角度とか、それから A と B の長さに関する関係式をいろいろいろこう変えていくと、そのまあ、皆さんも多分高校の数学で習った予言定理が出てきて、でそこから そのえっと、ベクトエー A と B のナス角に関する量が出てきてでそこでそのこれこれをベクトエー A と B の内積と置く と, こ う, う こ, とこういう関係式が成り立つというようなあの説明の仕方をしているものもあります。でえっと、これはどちらかというと道具をです、ね、こう皆さんに見せる、えっときに実はこれからこういうことをします。 こういうことをするには、こういうことをやって、こういうことをやって、こういうことをやって、こ, こ, こ, こういうことをやるんだけれども、こういうことをやるためには、こういう道具があるとうまくいきます。それで、こういう道具を使いますっていうような、こうなんか目的から説明するような、道具を説明するような説明の仕方が、まず一つありますね。で、逆に、その数学では別の説明の仕方として、最初にこう道具を見せるという説明の仕方があります。ここにこういう道具があります。で、この道具っていうのは、実は、こういう問題に対して、 こういうことをやって、こういうことをやって、こういうことをやって、こういうことを使うとこういうことができます。というような説明の仕方があります。で、えー、と数学、まあ、他の分野もかもしれませんけれども、数学のですね、教科書の書き方も、今のような2つのやり方、1つは目的からこう説明するやり方と、それから道具を先に説明するやり方と、あの2つありますので、あのまあ、それはちょっと皆さん、どちらが読みやすいかっていうのは、皆さんそれぞれの判断によると思いますが、 えー、と今回は教科書の方がその目的からこうずらずら ざ, らざらっと説明していく読み方やり方になっていますのであの僕 の, あの授業の方は先に道具を出してから、えー、その使い方というか性質をあの説明する形でいきたいと思いますですので、まあ、あのその差をですねちょっとあの感じていただければな と, あの、えー、と幸いです ということで、えーと、ベクトルの内積なんですけれども、まず、えー、とここの授業では、その内積という道具をあの導入しましょう。内積っていうんですけれども、 平面ベクトル。二つの平面ベクトルを用意します。A1、A は A1 と A2 を成分に持つ。それから、B は B1 と B2 を成分に持つ。これらに対して、成分同士の積ですね。第一成分の A1、B1 の積と、第二成分、 A2B2 の積の和ですね。これを、まあ、A と、ベクトル A と B の、まあ、内積といいまして。で、記号では、このベクトル A と、ベクトル B、ベクトル A カンマ、ベクトル B をこうカッコでくくったもので表します。 まあ、多分皆さん、も演習などでも取り扱って慣れていると思いますが、一応、あの数学ですので、最初に道具を出すときには定義と書くというのがお約束ですから定義として書いておきます。いいですかじゃあちょょっとあげましょう でじゃあ次にそのこの内積という道具がですねどういう性質を満たすかというのをこう命題として書いておきましょう。えー、とまず平面ベクトル A。 まあ、B ですね。えっと A と B のなす角度を θ とする。一応あの思い出してもらいたいんですけれどももともと平面ベクトルっていうのは単にその実数を並べた数の組だったから そのナス角度っていうのはあの最初の段階ではなかったわけですよね。でところがえっ、ー、と前回だけ前回前々回の授業でやったようにその平面上の矢印をつけたあのあやなんだ 向, 向きをつけた線分ですね向きをつけた線分とこの平面ベクトル の, あの対応付けができるようになったからそうするとこの平面ベクトルのナス角っていうのはそのそれらの平面ベクトルに対応する まあ、表 す, です、ね、矢印のナス、まあ、角度というふうに考えることができるようになったというふうに注意してください。で、えー、この平面ベクトル A と B のナス角度を θ、まあ、としたときに、えー、このとき A と B の内積というのは、まあ、これ多分皆さんよく知っている公式だと思うんですけれども ベクトル A の長さと、ベクトル B の長さと、まあ、コサインしてたですね。これが成り立つ。というのが、ま あ, あの、ここで一応確かめておく命題でして、まあ、教科書ではその8ページの後半から9ページの前半にかけて、 内にの導入に至る部分で説明されている内容です。えー、というところでですね、あのちょうどあの時間が来てしまいましたので、えー、と次回はこの今 の, です、ね、その命題の証明から入りたいと思いますが、何かここまで質問ありますか。<笑> はいでとまあ、今年はどうもそのあの5月の連休がと喜ぶべきか悲しむべきか分散してしまいまして、えー、と次回の授業は、えー、と来週の火曜日ですよね、えー、こう連休の谷間にあのまたこの教室で授業をやりますでついでに今後の予定を述べておきますと えー、と来週は金曜日があと、連休の後半でお休みですので、金曜日がなくて、で連休明けの再来週の火曜日は、確かの月曜日の授業の日になっていますので、えー、と再来週の火曜日もなしということで、えーと、来週、だからこの授業は来週火曜やって、再来週金曜というペースでいきたいと思います。まあまあ、もうちょっとですね、あのゆっくり進む。 進んでしまうかなと思いますけれども、複、ま、数、あ、数終われば少しペースアップできると思いますので、まあ、ちょっと連休の谷間にやると、なかなかしびれるスケジュールになりますが、ぜひ皆さん、頑張りましょう。あ今日はこれれでで終わりにししますお疲れ様でした